すみませんなしさんにここにいるって聞いてきたんですけどお兄ちゃんが桃子のプロデューサー悪いけどお兄ちゃんの仕事はなくなったから桃子もう何年も女優としてやってきてるんだよプロデューサーなんていらないよ へえ。お兄ちゃんって、この業界入りたてじゃ、もも子の後輩ってことだね。プロデューサーはいらないけど、後輩としてなら、ママ子が面倒を見てあげてもいいかな芸能界じゃ、先輩の言うことは絶対だよ。お兄ちゃんも、ママ子に従うこと。いい それって、桃子に意見するってことお兄ちゃんのくせに生意気。でも、間違った時に教えてくれないのは困るから。いいよ。特別に許してあげる。いい返事だね。 桃子の機嫌を損ねないように、頑張ってね。あと、その桃子さんって呼ぶのやめて。桃子でいいよ。 もしかしてお兄ちゃん、ももこについてくるつもりなのももこ、レッスンくらい一人で行けるんだけど。ダメついてこないでお兄ちゃんなんていなくても、ももこ一人で行けるから。レッスンに行くだけだもん。お兄ちゃんの助けなんて必要ないよ。 桃子は一人で大丈夫。んお兄ちゃんどうしてお兄ちゃんがここにいるの も子ついてこないでって言ったよね。ふ<音声><音声>ーん。お兄ちゃん、落とし物って何何を落としたの マ, マか、一緒に探してあげる。<音声> もうお兄ちゃん嘘つくの下手すぎ。何落としたのかくらい考えてからいいのよ。お兄ちゃん、桃子のことバカにしてるそんな言い訳に騙されると思ってるの<笑> もういいよ。もも子は先輩だからね。おとなしくしてるなら見学してもいいよ。 お兄ちゃん。うん、当然だよ。アイドルの仕事なんて、もも子には簡単なんだから。だって本当だもん。本当のことなのに、どうして言っちゃダメって言うの別にもも子は困らないけど。だいたい。 お兄ちゃんのくせに生意気だよ。お兄ちゃんがプロデューサーだなんて、桃子はまだ認めてないからね。付き人さんくらいだよ。芸能界では桃子の方が先輩なんだから、偉そうにお説教しないで。はーい。ほら、呼ばれてる。早く行くよ。 お兄ちゃん、ジュース早く持ってきてもう信じられないなんなのあの態度ああいうの、桃子すっごくイライラするだって、お兄ちゃんは悔しくないのあの衣装、桃子の方が似合ってたのに。桃子、前の方がいいって言っただけなのに。 どうしてもも子が怒られなきゃいけないのそれはわかってるけど。っていうかお兄ちゃん、あの態度は何何かじゃないでしょスタッフさんに頭下げてた。別に、お兄ちゃんが謝ることじゃないでしょ そんなの、変。何も悪いことしてないのに謝るとか。もも子意味わかんない。大人ってよくわかんない。理由言っても変なことばっかり。だからって、も子も、お兄ちゃんだって。 悪いことしたわけじゃないのに。あんなに、ペコペコしなくてもいいと思う。何それわけわかんない。ふん。そんなの当たり前でしょ 桃子が一番可愛いに決まってるんだから。もういいこの話はおしまい。お仕事終わったんだし、早く帰るよ。ほんと、お兄ちゃんのくせに生意気。 なんでもないいいから早く帰ろうほら早く<音声>うーん。うん。 わかってるよ。もう、お兄ちゃんに言われなくても、桃子一人でできるって言ってるでしょなにそれ。お兄ちゃんのくせに生意気だよ。ねえ、それより。 お兄ちゃん、桃子の踏み台がどこにもないんだけど、知らないちょっと取ってくる。よょ っ, っと。お待たせお兄ちゃん。それじゃあ行こっか。あ、はぁ、あ。 いいのこれは桃子が持つからお兄ちゃんは触らないでこれくらい桃子は全然平気だ、はあはあ お気に入りとか、別にそういうんじゃないけど。これは、桃子の大事な踏み台なの。踏み台に乗れば、大人とだって対等に渡り合えるんだよ。何お兄ちゃん。なんか文句あるの別にどんな理由だって、桃子の勝手でしょ そんなわけないでしょバカじゃないの踏み台くらいじゃそんなに変わらないよ。まあ、お兄ちゃんってほんとバカなんだから。桃子が業界の先輩としてちゃんと指導しないとダメだね。はぁ、あ。そうだよ。 だからお兄ちゃん、桃子の踏み台、絶対になくしたりしちゃダメだからね。う<笑>ぅ<笑>うん別に平気だよ。練習が始まったら、 すぐに目が覚める、うん。<笑><笑>うんそういうこと言わないで。ももこデリカシーがない人は嫌いだよ。<笑> な、何言ってるのそんなの必要ないよ。桃子のこと、子供扱いしないで。桃子はプロなんだから、これくらい平気だって言ってるでしょ。<音声>お兄ちゃんに言われなくても、体調管理は自分でできるよ。とにかく、 桃子をおんぶするのは禁止絶対禁止だからね、うん、お兄ちゃん、おんぶはダメだけど、手を繋ぐのは許してあげてもいいよ。 桃子がしっかりしてるなんて当たり前だよそれより早く行かなきゃレッスに遅れるよ<音声>別に した話じゃないけどそのそろそろお兄ちゃんが桃子のプロデュースするの許してあげようって思ってそそんなに驚かないでよただ 最近のお兄ちゃんの働きぶりは悪くないから。試しにやらせてあげてもいいと思っただけ。使用期間ってことだよ。もちろんその通り。 なんて言うわけないでしょ。今更変えたりなんてしないよ。そんなところにこだわるなんて、変なお兄ちゃん。まあ、そういうところも面白くて、悪くないけどね。 急に手を握らないでよあ、離して。あ、もう、慣れ慣れしい態度取りすぎ。桃子はそこまで許してないんだからね。とにかく、そういうことだから、桃子のプロデューサーとして、改めてよろしくね。 言っておくけど、もも子の方が先輩なのは変わらないんだからね。それに、プロデューサーをするのを許したのも、お兄ちゃんを指導するためなんだよ。お兄ちゃんが一人前の仕事ができるようになるまで、もも子が厳しく指導してあげるの。立派なプロデューサーにしてあげるから、 ちゃーんとついてくるんだよ。厳しくって言ってるでしょ。あくまでもお試しなんだから。それはお兄ちゃん次第だよ。ひょっとしたらずーっとかもね。 お兄ちゃん、今日ってもも子、お仕事入ってたよね。あ、そうだったんだ。でも、そういうのってもも子に言われる前に行動してないとダメだよ。うん、わかった。じゃあもも子、準備してくるから。はい、これ。 んお兄ちゃん何を言ってるの触らないとモテないでしょもうしっかりしてよねお兄ちゃんそれは今までの話だよ前にも子言ったでしょ 期間限定でプロデューサーしてもいいって。ということは、お兄ちゃんは今、もも子のプロデューサーなんだよ。だったら、お兄ちゃんが持つのが当然でしょお兄ちゃん、何を言ってるのそんなわけないでしょ テレビ局まで踏み台持っていくの大変だから、代わりに持って行ってって言ってるの。それとも何お兄ちゃん、嫌なの<音声>じゃあ、その踏み台、よろしくね。お兄ちゃんは桃子のプロデューサーなんだから、ちゃんと持ってなきゃダメだよ。<音声> それにしても、お兄ちゃんって本当に仕方ないよね。踏み台を渡されたぐらいで戸惑っちゃうんだから。それじゃ、いつまで経っても、プロデューサーの使用期間、終わらないよ。もう、本当に情けないな。これはも子が。 この後もお兄ちゃんを教育する必要があるみたいだね。仕方ないから、お兄ちゃんが一人前のプロデューサーになるまで。もも子が、ずっと面倒を見てあげる。わかった、お兄ちゃん。これからも、もも子にしっかりついてくるんだよ。ふふ。 いい返事だね。